グローニングストアハウス来ましたみんな頑張ろう。頑張りましょは、なんか光ってるぞ。霊障じゃありませんように。霊障じゃなくてよかったー。ダウンが早いぞ。キラーは誰だろう。 キャンプされそうだなこっちに来るこっちは堕落でロックされちゃってるなここつけれたのはいいね これは早めの救助した方がいいかな戻ってきたらまずいから離れよう。戻ってこないか。 早いとこわさなきゃなこっちに釣る ロッカーイン大丈夫かダメだったかうまいハントレスにキャンプされたらまずいから救助しよう。避けられない。 仲間いけないかなまずい治療してたんじゃ間に合わない丘上でキャンプされたら厳しい ダメだうーんまに合いそうにない言うよなくても無理窮するべきだったまずいな仲間に任せて発電機回さなきゃ。 あ剣的かは無理だおーナイス。 入らなないいときついよなそのまま追撃されたらまずい起こさなきゃ<笑>こっちに戻ってくるさっきの仲間が追われてる あと3台回せるかよく耐えてくれたなー離れないで格殺するかとりあえず回しきる。 間に合う 届いちゃうのかーあっさりやられちゃったごめんああ仲間がロッカーに隠れたねクローゼットありがとう見つかっちゃったか 木どこも回ってないよな通電はできなそうだ厳しいなー居場所バレるとまずいから寸止めにしとこうあとの発電機は多分倒れてる方に固まってそうだな どっかに救急キット落ちてないかここで見つかったら済む。宝箱開けてる暇ないから、起こしに行こう。キラーが戻ってきた。 もうつけちゃうかおハッチしまった、うん、そや間に合わないよなーお放置する ダメだ見つかったビンをカツがないならすぐ起きるけどどうだ担つだ逃げるのが先か閉じるのが先か これが先